皆さん、破産者マップって覚えてますか ?2 年ぐらい前にね、えー、ウェブサイトで、この地図の上にね、官報に掲載された破産者の名前、それこそもう何万件とあるような破産者の名前を地図上にマップ。 ビングしてここに破産者がいるぞっていうのがね見られるようなサイトがあってでそれがものすごいね炎上というかね大変話題になったんですねこれはやばすぎるだろうということでもうこれはひどいからもう運営者を提訴するっていうことで弁護士がお金集めてねいろいろやってたんだけどもようやくね今年になって運営者が訴えられたんですねでその裁判をね今日ね2回目の口頭弁論だったので傍聴してきましたこれでちゃんとメモ取ってきてねで意外と裁判記録も 当事者の名前は隠されてるけども、一応見ることはできたんですね、でそれでいろいろ調べてね、分析してみたんですけどもね、この裁判で、ね、面白くない結果に終わるかもしれないですで、破産者マップっていうのをね、この注目すべきところっていうのは、やっぱりね、えー、この官報で工事されてる。 破産法っていう、まあ、法律があるんだけども、その法律で、えっ、ー、と、32条だったかな。えー、破産した人の名前は、広告すると、えー、世の中に知らしめるっていうことが書いてあるんですね。確か51条だったかな。利害関係者は、その、もうその、広告された時点で、もうその、破産したっていう事実は、知ってるものというふうに推定しますよっていう、そういうことも書かれてるんですね。つまり、法律で、 え、もう公開だと。で、知らなかったら、その、知らないのが悪いみたいな、そういう決まりになっているものについて、それをですね、改めて、ウェブサイトで公開することが、果たして不法行為と言えるのかっていう点で、まあ、この裁判は法律論としてね、非常にね、えー、興味深いものがあるんですけども、今回裁判記録を見て分かったのがですね、お、驚くべきことにですね、この、原告がですね、えー、破産者マップに掲載されてた っていう証拠が見当たらないんです。で、破産者マップっていうのはまあ、ほぼ網羅的に破産者の情報を載せてたんだから、おそらく載ってるだろうっていうことは推定されるんだけども、でもね、やっぱ裁判ってこう、公的なものじゃなくて、民事訴訟はほんと私的なものなんで、当事者があってこそ成り立つっていうところがあるので、確かにその原告の名前が破産者マップに載ってましたっていうことじゃないと、そもそも裁判が始まらないわけです。 破産者マップね、たった5日でも閉鎖されてしまったので、その破産者マップにどんな名前が載ってたかっていう記録がですね、今残ってないんですね、ほとんど。だからその状態で掲載されてた人を探して、それで提訴するっていうのに多分ね、弁護士が相当苦労して、それでもう2年経ってようやく提訴に至ったんだと思うんだけども、だけどその、まあ、今回提訴した原告2人なんだけども、 うん、じゃあ実際にその破産者マップに載ってましたっていうスクリーンショットなりの証拠というものが提出されてないんです。この裁判の前にね、仮処分っていう形で運営者の名前を桜インターネットっていう、まあ、サーバーの運営会社に開示させるっていう手続きを弁護士がやってるんだけども、まあその時もね、 え、再建者っていうことで一応、破産者の代表みたいな人が当事者になってやってるんだけども、その人がね、どうもね、今回の裁判には参加してないんですよ。で、その人に関しては確かに乗ってましたっていうスクリーンショットが提出されてるんで す, ですね。だから、その人がおそらく裁判から降りてしまって、で、別の人を原告として立てたんだけども、 その、弁護士側が、じゃあその、破産者マップに載ってましたっていうスクリーンショットというものをですね、得ることができなかったんですよね。僕は裁判官の立場なら、これ、まあ確かに載ってたっていう証拠がないから、原告不適格、つまり原告としての資格がないっていうことで、え、裁判の却下。裁判ってね、あの、棄却するっていう場合と却下するっていう場合があって、棄却っていう場合は、 一応ちゃんとその法律上の判断をするんですね。事実関係を調べて。ただ却下っていうのはね、つまりね、そもそもその法律上の判断をする必要すらないというかね。えー、そもそも当事者ということが確認できないから、もうこれ以上判断できないですよっていうことになるので、だから、例えばまあメディアとかね、法律家の人とか、おそらくその官報に掲載されたものを再掲載する。 ことの法律上の是非っていうものが判断されるっていうので、この裁判に注目されてるんだけども、おそらくそこまで至らないんじゃないかなと。んで、発揮しってその方が裁判官もね、楽なわけです。本当ね、難しい問題だと思うんですよ、これ。 だけど、難しい問題をね、判断するっていうのは、やっぱそれなりに裁判官もこうエネルギーを使ってしまうわけです。で、今回の裁判、たった22万円ですからね、総額は。22万円の裁判のために、この裁判官がね、いろいろ悩んで判断をするっていうのはね、まあ、あの、まあ、冷たい言い方だけども、やっぱもったいないですよね。あまあ、金銭的に。まあ、こういう考え方っていうなんかこの、 ええー、と、法定経済というのかなまあ、経済性っていうのを考えないといけないわけです、裁判所も。とすると、まあ、自分が裁判官の立場だったら、もう法律上の判断もせずに、ま、冷たいけども、えー、そもそも原告としての適格性があるのか、証拠がないので確認できませんよっていうことで却下っていう判断をするんじゃないかな、というふうに思います。ということでね、うん。 この破産者マップ裁判、まあ注目されたんだけども、面白くない結果に終わるんじゃないかな、というのは僕の予想です。でもまあわかんないですよ。うん。もしかしたら、原告側からさらにね、証拠は出される、というようなことがあって、裁判がね、さらに続いていくっていう可能性もあるんですけども、うん、ちょっとね、そうなるかどうか、 っていうのはその可能性低いんじゃないかなと僕は予想します。まあ僕としてはね、この予想が外れた方がまあ面白いんですけどね。でもまあ裁判っていうのは面白くなくなってしまうものだと思います。まああの、童話の裁判だったらね、それこそ裁判所はなんかこう超法規的な判断をしたりするんだけども、今回ね、何も童話絡んでないんで、裁判所は結構ドライで常識的な判断をするんじゃないかなというふうに思います。 ということでね、あの、記者の概要欄でね、記事にリンク貼ってるので、ぜひあの、次元社のサイトもご覧ください。